12月31日の朝です。もう9時近い8時52分。えジャン君、ポンちゃんもまったりしています。花。もう花も白く飛んじゃうね。このままの状態はね。こんな感じです。 じゃんけん、甘えてますかえっ、ー、と、9時頃にようやく日が当たる感じですかね。これから2月くらいまでは、だもっと日は落ちていくのかなそこから当時、<笑>そして、えー、春になっていくという感じですが、部屋の中をできるだけ えー、新年から春めいた感じにしていきたいと思います心がね寒々しくならないようにねんんポンちゃんはいえー、この問題は別の動画でやりますがポンちゃんが、えー、扉を開けて 隣の部屋に行ってしまったという事件が昨日の夜ありました深夜近くですね、えー、それをまた連れ戻して部屋を、えー、閉めるという行為をするのに結構、えー、寒いし夜眠れないし大変ですこの解決方法これから取り組んでいきますポンちゃんは なんでってなっています<笑>はい、ジャックジャックもおいで じゃんくんそろそろ日が当たりますけどじゃんくんポンちゃんがここにいたから花をですねこれも立てるとちょっとあれかな束にしたんだけど立たないい はい。ほら花をちぎるんではありませんそう。は い, い。 ダメ噛んだねはいそこでいいです。 ジャン君2018年終わりに近づいていますよ。まだ朝だけどね。 はい、ポンちゃん、おいで。ポンちゃん。はい。うん。はい、ポンちゃん。 ジャン君とポンちゃんが、行く年来る年を惜しんでいます。来る年は惜しまないか。<笑>えー、31日の今、お昼ちょっと前ですね、えー。日はもう東側の窓からは差し込んでいませんが、この辺があったかいのかな はい、ポンちゃんがいいところに寝ていたので花を全部ポンちゃんの周りに集めましたお花の似合う黒猫ですはいここには ほんまに お腹かすいてるのお腹かがすいてるためや。そうですか。お腹がすいてるって言うよりはチュールが食べたいってくるかな んんちゃんチュールだって。ねーちゃん